なんかいるんだけど降りれないゾンビのキャンプつんよ何なのこの出っぱり。 ワクチン打つ予定が負傷しちゃったゾンビの動きでどこいるかバレるしかもゾンビが小屋キャンプしてるからここでチェイスできない 俺の方に来るここにいたのかこれ一発確定じゃない 元気な人が切られた時に行かないと確実にもらう治療したら救助行かなきゃなちょっと今治療してもらったばっかりなのにあスタングレネード欲しいいやそれセコいってキャンプやめてください離れてくれた さっきいなかったじゃんなんでここにいるのゾンビ強すぎんまたゾンビ来たよあれついてこない 何やってんの発電機に詰まってるマジやられちゃったここから移動できない。 ゾンビ来たんだけどこんない超えても超えなくても死ぬ奥で仲間が回してるから離れるかなちょっとなんか来たんだけど。 タイミング良すぎかどっか行ってくださいうわ変なやついる近くで救助したら助けたのにダウンしかねない こんなん絶対わからんぞゾンビ最強